君を崩完璧なビジュアルどうもよみのりさん DESS ですということでですね今回はですねなんと私シラフでございますシラフということはこれから何が始まるんですということだと思うんですけども思考シリーズでございます今回はですねまじガチ本気の料理です思考の餃子ですここに行ってしまったかと僕ね餃子の一種、昔からあったんですけども相当温存していましたな何でかっていうと 餃子作るのくさいからです今回はガチで本気のやつ作ります色々試行錯誤したんですけども何を試行錯誤したのかっていうのをちょっと説明しながらやるんでこの動画長くなると思いますなんですけどもぜひね店と比べてほしいんですねこれぐらいうまいのかとお店と比べて多分相当うまいと思います本気の僕の焼き餃子皆さんにご披露したいと思います龍司のバズレシピ はいじゃあですね、えー、材料説明していきたいと思います。えっ、ー、とーまず餃子えっ、ー、とー豚ひき肉。 豚ひき肉がいいです餃子なのでこれはミチンチにしてあるやつで大丈夫ですえー、っと餃子の皮なんですけどもオランボンの大判餃子の皮えー、これ僕これしか使わないです大判ですえー、なんで大判にするかっていうと噛んだ時に結構肉汁がある、えー、餃子なんですけども噛んだ時に大判、えー、の方がですね、えー、具材を感じやすいっていうところとあと包むのが楽<笑>ちっちゃいのはねめっちゃ包まなきゃいけないので大判の方が美味しいし楽ですはいだから大判買ってくださいまあお野菜類ですね ニラですニラは、えー、半束、えー、50g しょうがです。 生姜が 5g ですね。これ香り付けになります。で、今回ね、ニンニク入れません。生姜だけです。ニンニクね、入れてもいいんですけども、ニラがたっぷり入ってるので、ニラのこの香りだけで、まあねあの、ニンニクとニラの香りすごい似てるので、たっぷりニラを入れることによって、ニンニクを省いてるっていうところですね。あの、ニンニク好きな方は入れていただいても構わないんですけどニンニク好きな方は入れてください。はい。今回、白菜です。ゼラチンです。えー、僕は肉だねにゼラチン入れます。これ、ゼラチン入れることによってですね、肉汁に濃度がつくんですね、ゼラチンを入れると。AK ラーメンとかと同じような現象が起こるんですよ。それが 肉肉にまととわりついて肉汁がバーっと流れななくなるんですねだから漆喰のハンバーグでやったのと同じような感じですひき肉とゼラチンの相性すごくいいですこれをやるとなんかゼラチンは温まると液状化して意味ないですよっていうふうに言う方もいるんですけども違うんですこれ液状化しても濃度がつくんでとろみがつくんですよなんかとろみ付けにこのゼラチンを使います、はい、調味料は概要欄で全部説明しますんで、はい、そちら見てください はい、それではですね餃子を作る上で何が一番必要かっていうのを皆さんにご説明したいと思います餃子っていうのはねやっぱりねあのこねたりしてこねてから包んでから焼くっていうですねこの三段構えなんですねなのでですねものすごく手間のかかる料理です出来上がった時のことをね想像して楽しむことが大事だと思うんですね皆さん想像してみてください こんがり焼かれた大判餃子ねこれと一緒に飲むビールですねということでビールを飲んでイメージトレーニングしていきますそうすることによってですね出来上がりが想像できてですねとってもワクワク感が増してテンションが上がっていきます料理に一番大切なテンションですから皆さんテンション上げていきましょうということで私この星の一番になっていきます一番になっていきます言わなくても分かるでしょ皆さん ということで、四股の餃子、やっていきますまあ、白菜ね、これ 120g なんですけども、手作り餃子を作る上で、一つのね、論争がね、たまに起きるんですよね。中身の野菜を使うのは、白菜かキャベツか問題ですね。ねキャベツはのが多いんですよ、実は。なんですけど、僕は白菜なんですね。えこれ、なんで白菜を使うかっていうと、白菜の方がですね、成分量が多いんですね、キャベツよりもね。なんで、今回ね、 あの肉汁をたっぷり出すタイプの餃子なんですよなのでこのね白菜の水分っていうのを利用していきますでこれをねみじん切りにしていきますでこれをザクザク と,、えー、とみじん切りにしていくそこそこね細かくしちゃった方がいいと思いますはいボウルに入れちゃってくださいここにですねお塩をねまぶしていくんですよ小さじ 1/4 ぐらいかな揉み込みます通常のお店で作る白菜だとこれでね 水気絞るんんでですよなんでお店は水気絞るかかかりますかお店だとですね、えー、と作り置きするからです作り置きするから、えー、と水分がある状態であんを作ってしまうと皮がベチャベチャになっちゃうんですよお店とかで冷凍とかするじゃないですかなんでその時に水分があまりにも中に含まれてると皮にね染みちゃうんですよねただ、えー、と僕の餃子は家庭で作る餃子ですから冷凍しませんなので水気絞りません美味しい水分は全部餃子の肉汁にします これがですね家庭で作るからうまい餃子の作り方ですニラ、まあ、はねどうしようかな三3等分ぐらいに切ってこれでね小口切りしていきましょうこれね普通に小口切りで大丈夫ですはいここに豚肉これねあの最初に練っておけっていう方いるんですけども今回いりません、えー、なぜかというとゼラチンでですねまとめ上げるからです 牛脂金の忘れてたんで牛脂あのね、えー、これ牛脂なんですけども、えー、これぐらいの、えー、牛脂ですね、えー、ラードでも代用可能ですこれはねあの刻んじゃいますこんな感じでこんな感じで細かく刻んでください柔らかいタイプのやつはそのまま混ぜ込んじゃっていいんでねでこれを入れることによって肉だねがですね油が入ってですねすごくジューシーになります牛脂を入れていきます最初にオイスターソース小さじ2杯入れちゃいます一応、はい、小さじ1杯 オイスターソースでうまみを、えー、つけていきます、はい、そしてお醤油で、えー、中に香りを入れていきますねごま油が、えー、肉ダネに入るとすごく香りがよくなりますので1、えー、半ですそうめしあったんじゃなくて今日ちょっとなかったんでウェイパー使いますこれを小さじ半分ぐらいこれ、ね、中華スープが、ね、肉ダネに入ると、ね、すごく、ね、味がしまりますのでナゼラチンを使うことによってですねものすごくですね肉汁にですね濃度がついてとっても美味しくなりますこれで、ね、小さじ2杯ぐらい これぐらいですね、えー、そしてお酒が大さじ1ですこれか香りづけと水分をちょっと足すイメージですね、はい、こ, れもこのお酒も肉汁になってきます、えー、そして香りづけの、えー、生姜だい大体 5g ぐらいですねこれねあと黒胡椒。今回ねパウダー状の使いますけども粗挽きでもいいですちょっと多めに入れますはい、はい でこれねよくこねるように混ぜていきます僕相当餃子好きで宇都宮でも一日餃子食ってたぐらいなんですけども僕の餃子一番うまいですこれはでも個人差ありますからね僕は僕の舌に合わせて作ってるんで僕の料理は一番うまいですマジでこれ自信があります握るように、えー、混ぜてくださいよく混ぜるとですねお肉から粘り気がね、えー、と出てきますんで最初はねシャバッとしてるんですけどもだんだんまとまってくるんですよこれこんな感じですかねこんな感じになります じゃあね、餃子包んでいきます。これがね、えっ、ー、と大判の餃子になります。乗せて、大体いいこれぐらいですかね、全体に濡らしまして、餃子の包み方なんですけども、もう簡単に、こうね、なんかこう、ひだもね、2箇所しか作んないんですよ。こう折り返して、こう折り返す感じですね。餃子の種入れます。で、ここに水をつけます。1回折り込みます。はい。まずここで1回。そしたら、えここで1回折り込む。わかる <笑>でこうですあちょっと慣れてきましたねこのねこの折り方がね一番いいもうどんどんどんどんやっていきましょう<笑>うまく包めなかったとしても味変わらないので全然気にしないでくださいでもこれみんなにて手伝ってもちょっと手伝来てて彼氏とか彼女とかねあの旦那さんとかねお子さんとか巻き込んでくださいもうラストでしょうはい、はい ありがとうございま す,、はいといますはい。ということで、これはね、皆さん、お家に人がいる方は、巻き込んでくださいね。餃子って大変なんだよ。お料理って大変なんだよ。みたいなね。餃子食べたいって言うけど、そんなめんどくさいんだぞ。みたいなね。そういう使い方もできますから、この動画は。<笑>はい、できましたー。はーい、強め終わりました。はい、じゃあ、これから、焼いていきます。 いいですか皆さんじゃあここから一番大事なねえー、と餃子包み終わったので一番大事な焼きの工程に入っていきます小さめのフライパン用意してください油を小さじ1半用意しますこ流していきますはい餃子なんですけども押し付けながら、えー、ちょっと押し付けて、えー、餃子の底をフライパンにこう平らにさせるような感じそうすることによって焼き目の面が多くなるんで香ばしさが増します放射状に並べていきますこんな感じでキュッとこうキュッといきますよこことでは 10, 10でいきましょうか ここで火にかけます初めてで中火です常に中火です最初に、えー、このまま温めてここでねよく焼き色をつけるのが重要ですこの大きさのフライパンに対して 70cc の水です小さじ1杯の薄力粉こいつを入れていきますよくね溶かし込んで混ぜてくるで焼いてる途中でいいんで軽く羽根つき状態の餃子にしていきます後から流し込んでいく感じ餃子のこうサイズ量が聞こえてきます これぐらいの色？結構茶色くなってますね。この色ですよ。皆さん覚えておいてください。えー、軽く羽をつけるようになてください。全体に煮込んでいきます。はい、終始中火です。これで、えー、水分量が少なくなるまで焼いていきます。餃子の中まで蒸し上げて火を通して。て 水がこの中で餃子がね焼いた後に蒸された感じになるんですねフライパンでこう焼かれることによってパリッとした食感が生まれます終始 中, 中火で大丈夫ですあ結構きてますねこれねごま油ですごま油はこの大きさのフライパンに対して大さじ半ですこれ全体に回しかけてください水分を飛ばすために蓋を開けた状態で焼いていきます油をねこ全体に 回すような感じでゴムベラかなんかでちょっとね開けてあげるんですよ、ね、そうするとこの餃子が剥がれやすくなる口がですねだいたいこうちょっとわかりますかねちょっと茶色くなってくるんですねこれがねいい餃子の合図でございます口が茶色くなってきたらはい火止めます器に持っていきますよほらこんな感じで餃子全体が動いてますねでポンとほらどうですかこれということでこちらで 至高の焼き完成でございますはいそれではできましたで、ね、いただきたいと思いますいただきます今回ねタレね2種類用意しました普通の醤油と酢1対1にラー油と味の素一振りしたものですねあとこちらが卵黄醤油これ超おすすめの食べ方です卵黄に味の素一振りかけて醤油一ゆたれですねまずそのまま食ってください 結構味が濃いのでこのままでも美味しいですいただきます<笑>うまっ汁あっ肉汁は半端ないんですよこれハムと口の中で肉汁が爆発されておりますギルーの相性が最高餃子のタレこれつけるとねたちまちご飯いきたくなる味になりますおっ昼もいきたくなる味にしてます 焼きも完璧ですね卵黄だれ黄身を崩して混ぜて山椒にこう餃子つけて完璧なビジュアル<笑>こいつが一番うま生きる喜びってこういうもんなんです今日は餃子パーティーということでスタッフの皆さん来てください。パーティーないはい乾杯 終わりいただーいただきますんうがやれうまいです、ね、いたちょっと卵黄<笑><まい><笑><笑>だれもちょっといってください、はいは 一押しダウンホレだからうん優勝ですねやばないダウンホレいやみんな凶パやってほしいよねレシピ教えるからみんなやってもらっていいですか、うん、俺そこ行くか俺そこ行くかこれ<笑>もこれすごいですねダウンホタレがマジやばいね、うん、このランウンホタレは何つけてもうまいっすう<笑> これはちょっと神、うん、<笑>最初に焦げ目をつけておくのがポインチュですごま油を入れてパリッと焼くっていうのもポインチュです、うん、この餃子作ってほしい完食ですね、うん、<笑><笑>珍しい完食はこのチャンネルでとい<笑>うことで皆さん餃子パーティーしたくなるおばさんですねぜひ皆さんやってみてくださいやってみてくださいいやマジか、ね 最強最パリッドうまいパリッド感全然違うね。